骨盤調整、小声がトレーナーの村井由紀子です。今日はお家の壁を使った簡単なストレッチご紹介していきますね。で、これは骨盤底筋のトレーニングにもなるし、お腹周りがね。本当にすっきりするんですよ。で肩こりもなくなります。それではやっていきましょう。お家のね。壁どこでもいいです。スマホ持ったまま近づいてっていただいてかかとくっつけますね。 かかとお尻肩甲骨後、頭部が壁についた状態です。両手を肘をね。こう交差して手のひら合わせてこのまま天井に上げていきましょう。腕で耳を挟む感じです。で、もしこれがねきついわっていう方は手のひら合わせたまま天井に上げていただいても結構です。自分で選んでいきますね。おへそ背中にちょっと引き込んで。 骨盤底筋軽くつまんだままぐーっとおへその後ろぐらいまで引き込みましょうはいそしたら吸って吐きながらゆっくり右に倒れます気持ちいいところまででいいですよ無理しない吸って真ん中口から吐いて左吸って真ん中吐いて右吸って真ん中吐いて左吸って 5を右吸って吐いて左骨盤定期に引き上げて吸って吐いて右吸って吐いて左あと2回吸って吐いて右吸って吐いて左です はい、そしたら真ん中に来て、天井にぐーっと指引き上げて骨盤底筋引き込んで、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。ゆっくりと腕を下ろしましょう。はい、そしたら今度腕反対にしてみますね。さっきこうやった方は反対に手を交差して手のひらを合わせます。 さっきこうやって手のひら上げた方はもう一回同じようにしていきましょう、はい、そしたら私はこうしますねはいそしたら天井上げていただいてかかと同じでもいいですもしねもうちょっと頑張りたいわっていう方はかかとほんのちょっとでいいから上げてみましょうかかとお尻肩甲骨後頭部壁にくっつけておへそちょっと背中に引き込みます骨盤底筋引き上げて吸って 吐いて気持ちいいとこまで右。10回いきますよ。吸って真ん中。5回でもいいですからね。吐いて左。吸って真ん中。吐いて右。吸って吐いて左。吸って吐いて右。吸って吐いて気持ちいいとこまで。吸って、7右。 吸って、八左。吸って、吐いて、右。吸って、吐いて、左です。そしたら真ん中に来て、指先天井ぐっと突き上げて、おへそ、背中、骨盤的引き込んでキープします。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。 かかとゆっくり下ろして、脇の下、この位置下げないまま、ゆっくりと腕を下ろしましょう。で、この脇の下の位置、なるべく下げないまま、肩の力を抜いてみましょう。そうすると、ウエストがちょっと長くなってないですかおへそもね引き込んで、ちょっと引き締まったウエストになってるんじゃないでしょうか。ねこのまま1日をスタート。 していくと姿勢がきれいなまま体幹を使って一日過ごせるので腰も痛いのも治るし肩もねすごく動かしているのでリラックスでできると思いいいますはか、い、かがだったでしょうかこちらのチャンネルでは更年期前後の女性たちの体のお悩みを解決する骨盤底筋を意識した